ここは英語能を強化していくスタジオですビジネスの場面やテクノロジーに特化した内容を日本語と英語で聞き流していただけますリラックスした時にゆっくり聞き流すことをおすすめしますはじめは英語と日本語で今回のテーマをお届けますその後は単語やフレーズを解説しながらインプットを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 ぜひ今日もそれを意識しながらエピソードを聞いてください。そうするときっと内容はさらに振動していきます。最初はゆっくり英語で読みますね。Customer Centricity is the concept that the company prioritizes its customers.They are practically at the core of all the company does.Every decision is made with the customer in mind to see if it can ensure them a pleasant experience. 顧客中心主義とは企業が顧客を優先することで顧客が企業の活動の中心になります。意思決定の判断基準はお客様に良い経験をもたらすかどうかです。in simple terms, being customer centric means that the company recognizes that it does not survive without its customers.The company hopes to increase loyalty by focusing on them, resulting in long-term financial stability. 簡単に言えば、顧客中心主義とは、企業が顧客なしでは存在できないことを認識していることを意味します。顧客に焦点を当てることで、 ロイヤリティを高め、結果として長期的な財務安定性を実現したいと企業は考えています。Creating a customer-centric company, of course, entails more than a willingness to have meaningful brand experiences to ensure that the culture is genuinely customer-centric. begin by recruiting people who are passionate about delivering a great customer experience. 顧客中心の企業を作るためには、顧客体験の質以上の意味を持っています。真に顧客中心の企業文化を実現するには、素晴らしい顧客体験を提供することに情熱を持った人材を採用することから始めるべきです。 Much of customer centricity boils down to being open to your customers for doing all you can to make their experiences with your business as pleasant as possible. 顧客中心の企業は顧客に対してオープンな態度をとったりブランドの体験が快適であることを第一条件とします。Yes.The company must make a profit. However, concentrating solely on the company's bottom line may not always result in the best results for your customers. 確かに、会社は利益を上げることは必須です。しかし、会社の利益だけに集中することは、顧客にとって最良の結果をもたらすとは限りません。You can build a true win-win situation by putting their needs first and prioritizing their experience with your brand お客様のニーズを第一に考えブランド体験を優先することで真の意味でのお互いに得する関係性を作ることができますこの記事の文字が読みたければ紹介文の中にリンクがあるので ぜひそれを見ながら聞いてください。これからはハイライトした単語をいくつか紹介していきます。Customer Centricity Customer 顧客センチリシ t y 中心主義なんですね。だからこれはとてもわかりやすくて合わせると顧客中心主義になります。Prioritize 優先する 結構タスクとかあるいは自分のニーズなどを優先するときにこれ使えます。insure もっとこれの、えー、日常会話版だと make sure of 原文を見ていきましょう。every decision is made with the customer in mind to see if they can e n s u r e them a pleasant experience すべての、えー、決断は 顧客を最初にスタートします。その人たちのことを思ってスタートします。そうするとすべての意思決定は、その顧客たちに良い経験をもたらすかどうかを保証する、もたらすことができる。これは insure なんですね。結構何かをこう約束するとき、insure という言葉はよく使われています。次。 simple terms simple terms というのは簡単に言えば terms というのは言い方条件 simple 簡単だからもっと簡単に言うとというニュアンスになります次はフレーズになります Deliver a great customer experienceDeliver an experience これはセットです経験をもたらす経験を体験させるということなんですね A great customer experience というのは素晴らしい顧客体験を提供する Deliver という言葉を使います次 Boils down to これはえビジネス英語だけではなく結構会話の中でも出てきます、まあ、コアというとという意味なんですよ つまり顧客中心だけではなくその顧客中心の軸にたど、えー、り着くと It boils down to この最も大切な一つだけを言えばというニュアンスなんですねこれは説明するときに例えばたくさんのポイントがあるときにどれが一番大事なポイントなのかを It boils down to this point 何々々っていう感じなんですよね一つだけ に絞る と, 声になりますというふうに強調したいときは結構使えます次 SOLY 原文見ていきますね However, concentrating solely on the company's bottom line だけという意味です Concentrating solely どこだけを見ていくどこだけを絞るという意味なんです次 Win -win situation. これは結構わかると思いますが、えー、売り手にもよし、買い店にもよしというお互いが得する状況。Win -win situation. ここからはディスカッショントピックに入ります。今日は一つだけあります。What does it mean to you for being あなたにとって顧客中心とはどういう意味ですか In this article, it talks about think from the perspective of the customers. So really put them as the start point of everything you do as a company. まあこの記事の中では何かを作る、何かをスタートするときに顧客をスタートポイント、その人たちを中心に展開していくですよね。However, this may not be your definition. Of being customer centric. Tada, kono kiji no na yow wa kanarazushimo anata n y w o h a t does it mean? Solo ado yumi d In my opinion, having the profit and the customers are both very important.、Um, nowadays Nowadays, the idea of providing a good service changes. All the time. So it's very hard to satisfy both the needs of the customer and the profit. I personally would actually start to create a profitable business structure and then incorporate all the human elements that care for the customer. Because if I do not have a profitable system, the business will not sustain. So it is important to care for both the system and the customers, in my opinion. 私にとって顧客も大切なんですけどビジネスの仕組みもとっても大切なんです。なぜかというとその仕組みがないとお客様のニーズもケアできなくなるのでしかも今の社会だと結構良いサービスの定義は常に変わっているのでずっとお客様を えー、満足させることは常に進化していかなければいけない。だからこそ仕組みを先に考えてその間にどのように人間性のあるサービス、人間性のある商品を作り出せるのかを考えるのは私の考え方なんです。What about you?Do you have specific ideas around being customer centric?If you do, please think about the point. もしあなたにもちょっとこの記事と違う意見があればそれを全部書き足してポイントにリストして理由もリストすると結構分かりやすくなりますここまではディスカッショントピックでした今日は英語を喋る自信について話したいんです えー、初級の時は、まあ、どうせ始まったばかりだからできない状態なので、ま、自信ないのは当たり前。でもちょっと中級とか上級になると、実は無意識的に自信のなさにコンプレックスを感じたりします。なぜかというと、比べる対象が変わったんです。中級とか上級になると、おそらくネイティブのように喋りたくなるという目標が自然に出てくるんですよね。だから、その時に、 比べる対象はネイティブになっちゃうので、自分がダメだとか自信がないと感じたりするんです。もし、あ、ちょっと自信ないな。私大丈夫かなというふうに考えるのであれば、意識してください。誰と比べていますか私も実は中級と上級になって日本人レベルになりたいというふうに思ってたんですよ。 その時は本当にももともと自信がないような人間で、えー、そして日本人レベルってなかなか難しいじゃないですか感覚が違うから難しくてすごくあのコンプレックスを感じた時期がありましたでもまあ性格は結構忘れるんですねどんなことでもいいことでも悪いことでも忘れるのが早いのでそれをちょっと助かってるんですけど、えー、その後意識をシフトしたんです まあ、日本人じゃないから、そのレベルじゃないのは当たり前というふうにシフトして、誰と比べたというと、昨日の自分だったんですよ。まあこれを、ここからはちょっとみんなの習慣が違うかもしれないんですけど、私は毎週リビューしたんです。この前勉強したもの。で、そしてその後にちょっとしたテストをするんですよ。で、このテストをしていくと、あ、前より良くなったねとか、 前の自分と比べたんですだから結構自分の進歩しか見えなくて そ, れそのように意識をシフトしてから中級から上級になるのはもう1年間書 か, かなかったんです。本当に早くて。なぜかというともう前と比べたらいいところしか見えなくて嬉しくてクイズすることさえも楽しくなったんですよ。 あともう一つ、素直に周りの意見を受け止めるようになったんですね。で、中級と上級になると、おそらく、英語の、えー、スピーカー、英語の、まあ、ネイティブから、Wow, you are really good! とか、Your English is not bad at all! とか、そういうコメントもらうと思うんですね。もう、すごいねって。だからそれを素直に受け止めます。ネイティブが、Your English is really good! っていう時に、 こういうもう感情を入れて言う時に本当にいいんですよもう一つネイティブさえ分かるようなレベルまでできてるよという確信を持ってくださいでこのコメントは本当にあの素直に受け止めるこれはもう尊敬するんじゃなく自分の進化を図るためのコメントだと受け止めてくださいあ前よりネイティブ からのコメントは増えましたねっていう進化だと捉えてください。そうすると、あやればできるじゃんっていう安心感が出てきて自信をだんだんつけるようになります。あとはもう一つ、自信がないからがむしゃらに勉強したりとか、こう、もうインプットばっかり受け入れるのはやめてほしいんです。無理やりすることはよくないんです。実はインプットを インプットすればするほど情報量が大きくなるじゃないですか。でパソコンもそうなんですけど、情報量が多いから時間が結構長くなるんですよね。だからダメだと思った時にインプットばっかりしちゃうと、実はそれを消化するためにさらに時間が必要です。で、はあ、私やっぱりダメだよね。というふうにさらに感じがちです。だから本当に自信がないなとか、 また勉強しなければいけないなと思った時にちょっとまず誰と比べてんのを意識してください昨日 の, の私と比べました昨日と比べたら同じテストで昨日と比べたら進化してるよねとかあとすでにあるエビデンス、えー、証拠を見ます周りのネイティブあるいは周りの人からあなんか前より良くなったねってコメントが増えましたか もしそれが増えたら今はすでに上達している証拠なんですだから無理やりインプットをこう入れるのではなくむしろ何もしないでこのインプット今までもらったインプットを消化しきるのを待つことつまり入れるよりもアウトプットすることです 今までもうすでにインプットたくさんあったと思うので、それをどのようにどうしたらアウトプットできるのかを考えて、まあ、英語の記事を読んだりでもいいし、でその後は自分で英語のブログを書いたりとか、あとはこのようなポッドキャストを聞いて、学んだものをすぐにアウトプットする習慣をつけてください。ちなみに私は当時、中級から上級に上げるためには、ライティングで、 ブログ記事をつけていました、まあ、当時多分分かっている方いらっしゃると思うんですけど MSN スペースがあるんじゃないですか結構まあ言葉その言語で書けばそれを見てくれる方いるんですよねそれを日本語にしました毎週 の, あの日記週日記なんですけど日本語で書いてでそしてたくさんの日本人のブログを見てコメントしたりそうするとお礼として私のブログを見てくれてコメントするんですよね でそのコメントを見てあ理解できたんだよねって自分の日本語を測っていましただからこのようにたくさんやり方があるので英語でブログを書いたりとかあるいは何かコミュニティに参加して自分の英語のプロセスを自分の周りにも見てもらって測ってもらった方が実際の上達がわかりますぜひそれを挑戦してみてください